次は鍋圧ですか、えー、っとトゥルフォーとか使うやつは、えー、スタンダードブルートエッジをインクルドしてくださいね。鍋圧ですが、えー、変数は i だけで、i を1から99まで1個ずつ増やしながら、3の倍数、あるいは、えー、10の桁が3、あるいは1の桁が3のときは、そうじゃなければ、この i を。 ヒズバズも、i、えー、を1から99まで変えながら、えー、15の倍数はヒズバズ、3の倍数はヒズ、5の倍数はバズ。それ以外は、その数を記力する。えー、次は、イズプライムですけども、えー、n が素数かどうかですけども、2から始めて n のってまで増やしながら、n を y で割った余りが0であれば割り切れたので、割り切れたらば、 これは素数じゃないよ。最後まで割り切らなければ素数、はいを返す。で、素数連結ですけども、えー、それは、i を2から始めて n 以下のと間、えー、1つ増やしながら、is プライムであればプリントする。まあ簡単ですね。えー、次はカウントダウンですけども、n から始めて0よりも小さい間、えー、1個ずつ減らしていく。 そして、プリントして、で、えー、10個。ちょっとこの式は無理でしたですけども、十個打ち終わるか、最後の1個になった時には、その後開業もするということですね。えー、ちなみに、1秒ずつ止まるとかいうのは、スリープとか、C でも使うんで入れても構いません。えー、次は、えー、0と1を交互に出力する。 0と1を交互に出力するんですから、i を2で割った余りが0か1ですから、交互に出力になります。で、適当なところで開業するというのは同じにやっています。で、0と1じゃなくて1と0だったら、この初めの i をですね、0から始めたら最初0ですけども、1から始めたら最初1で交代になりますから、まあ、ほとんどここが違うだけで後は変わらないということですね。 から今度は3の n 乗ですけども、えー、i は変数。から v は1にしておいて、i を0から v 以下の間1個ずつ増やしながら、えー、n 以下の間1個ずつ増やしながら、えー、まあ v を出力して v は3倍。まあ適当なところで開業するのは今までと同じです。で、今度は九九をプリントする。これはですね、えー 二次元のループになるから、i と j とループの変数がいるんです。で、1から9まで、これも1から9まで、それで、えー、横一列分、i×j を横一列分書いて、それから1行か開業する。そうすると、えー、1列ごとに開業するので、まあ、きれいに縦横に並ばですね。一行ずつこう。 さて、次は3つの方法で平方根を計算するというんですけども、まず最初は数え上げ法ですね、えー。で、まあいく、いくつに刻むかというのを決めることにして、n を、これは100万にしておいて、で、えー、メインでは、x はっていうのを打ち込んでもらって、で、ナムスキャルトで、x の平方根を計算して、それを出力する。 で、計算するのはこの中であると。この後の二つも、ここの部分だけを書いてますけれども、基本的にはこのメインで読み書きするというのは必要ということだね。さて、えー、じゃあ、x、実数 x に対する平方根ですから、dx を x ある n であると。そして、i を0から n の手間 ま, ま, まで増やしながら、t は i×dx。で、この t が、えー、順番に変わっていくわけですね。 で、それに対して、今度は、えぇ、ー、t ー上複、これはですから、もともと、えー、fx イコール n 次乗、n 字上くこの計算で、えー、この、ここのところを求めるというから、n 字上くという関数をここで計算してらっしゃる。で、計算した結果、 最初はマイナスですけども、だんだんだんだん進むにつれて、どっかでプラスになるので、プラスになった時にその t を返せばいいと、えー。最後まで終わってしまうことはないはずなんですけども、何か間違いがあった時に、最後はリターン X、一番端っこの X を返すということにしますね。えー、実際に実行例ですけども、えー、まあ、100万ぐらいだとあんまり桁数よくないですけども、まあ、これでまではあってということになります。 今度は、区間二分法。で、今度は、誤差を、イチロンという、えー、名前で定義しました。で、X に対する平行を込んで、A を0、B を X としてですね、で、B と A の差がイキチロンよりも大きい間、ぐるぐる繰り返します。そして、えー、C は A と B の平均の場所、真ん中ですね。そして、えー、C 以上 X、またさっきのこの、 ですこれを計算して、一応念のため こ, この状態でこれをプリントすることもできるようにしてあります。このコメントを外せばできます。さて、この値を計算して、プラスだったら B を、C を新しい B とする。そうじゃなければ C を新しい A とする。それで、この区間がどっちかに半分ずつになっていくわけですね。で、コメントを外して実行すると、こういうふうにたくさん。 よく解されますけども、大体いい35回ぐらい反復すると、えー、このイプシロン、まあ、10桁分ぐらいののができるというふうなことでした。えー、最後はニュートン法ですけども、えー、今度はイプシロンを も, もっと小さくしました。そして、えー、N に対する引き上げネッですけども、X0 より X1 は 2×N として、 x1-x0 が、y のよりも大きい間、入等法の復帰によって、今までの x0 を y1 に対比して、x0 はこの入等法の復帰で新しく計算する。これをぐるぐる回ると収束していくわけです。実際にこのプリントを行うようにしてみると、えー、非常に急速に5回ぐらい計算したらもう、えー、10桁分正しいとい。 You don't know what I did.